私たちは岡山裏社祭り踊り連の篠の目の陣です。え、私たちは戦国時代の戦をテーマに活動しております。命がかった戦や全力をかけた本番直前の湧き上がる思いを表現できたらと思います。よろしくお願いいたします。気をつけ。で、ええ、直れ。

のシーンを構え長きにわたる戦乱のよう安寧を祈り、今宵も歩みをつめ、火を共にした我らの願いを見せいよいよ日が凍る。

今この平和とは何か答えは今己自身の心にありお前らの命を、時間を真の塔も全てかけて生きる意味をここに刻めた浜と今とりいいさあ皆の者おまけよ。今こそこの

暁の光をあって 3,000 度輝く地晴れ横浜よりっとての願い暁の光があ っ, っ世界に広がれ我我どうかこの世界光

ありがとうございましたありがとうございました篠の目の陣の皆さんでした大きな拍手をお願いいたします